はいおはようございますいや寒いねそうもう最近めちゃめちゃもう冬でずっと寒いんですよ我が家もう寒くて寒くてしょうがなくてやっぱ寒くなってくると辛いの食べたくなるんですよね辛いのってことでまたねプルダックポックンミョンの2倍2倍とこれカルボタックルポックンミョンみたいなカルボナーラ風のプルダックポックンミョンちょっとねこれ買ってきたんで 今回はこの2種を食べていこうかと思っております今日スーパー行ってきてね買ってきたもんがあるんでちょっと紹介しますね味噌汁お味噌汁豚汁と温泉卵チーズチーズを買ってきたんで、まあ、このね食材と合わせて美味しく食べていこうかと思っておりますそしたらまず麺を茹でていこうと思いますんで一応ね今回ね圧力鍋用意したんですけど茹でられる量だけ茹でていこうと思います 中身はね一応こんな感じになってこれが2倍でこれがカルボでもパッケージがねもう全然違うんだよねやっぱ2倍はめっちゃ辛そう、はい、中のソースもちょっと違うわ辛いやつは同じ風に入ってるんだけど2倍の方にはただこれの海苔だけでカルボの方にはこのカルボソースなのかなこれ粉末かこれがベッドで入ってます 麺もどうせ一緒だろうと思って全部ぶち込んじゃったんだけどカルボと2倍で麺違いましたまあ、いっか混ぜちゃいますとりあえずやっちゃったーこの間に<笑>ホットプレートだホットプレート熱、うん、い熱、はい熱 い, あつい 今ねこうだから半分ずつにねこれ辛いのとカルボ入れてこうと思う。あ違うあ。チーズ。で, るとでねこの最後にこいつチーズチーズをね。 ちょっと入れてくからそしたら今蓋の方を閉めて料理の方が終わったんでこのままね食べていこうと思いますそしたらね今もう出来上がってると思うんだよねチーズも溶けてあっち早速開けていこうと思ういい開けるよいいよはひ、い、っうまそうこんな感じに仕上がったよすげーうまそう こっちが二、えー、倍かでこっちがカルボッタクルポこっちがカルボのプロダックだねとりあえず早速食べていこうと思いますいただきますとりあえず辛くない方から食ってみるかすごいもう黙んなっちゃった焼けてすごいすごいう ん, うんうま全然あ辛いかも 辛いけど、え、うま、これ。<笑>うん。あの、結構辛いな。うん、結構辛い。ピリ辛じゃない。<笑>とりあえず2倍の方も。 最高ですカレー二倍はね辛いでもめっちゃうまい辛いのが食べたかったんだよねうんうんじゃあチーズかなチーズ絡めないといやチーズをイエ チーズやっぱうめえなこれめちゃめちゃう い, いやそうだ2倍はチーズ絡めても辛いんだ忘れてた辛いちょっとねこのカルボの方はチーズのね粉があるからちょっと水分も減るしダマにはなりやすいかもちょっと水分多めに最後入れてあげた方がいいかな 今回も作り方見てないけど合ってんのかな<笑>わかんないや、うん、そろそろ豚汁豚汁飲むわ忘れてたあちっちっうまいちょっと温玉を先に入れないといいや温玉い、うんうんうん、いやいやオッケーうまそうだけど前回食べた時は 卵でね、辛味がなくなったのよ絶対美味しいんじゃないかなと思って、うんうん、辛みなくなったわめっちゃまろやかやめだ、まろやかすぎるわさすがに量食うとビリビリしてくるな、口の中が はあはあうん、チーズが、はあ、はあ、ドライゼロノンアルでございます。いやー、あ、はあ、うまい。ちょっとチーズも絡ませていかないと。 これはチーズだ<笑>、うん、ちょっと一緒に食おうこれチーズとカルボと2倍、うん、ちょうどいい うんあああっあついや。っ<笑>、まあ、頭がぼーっとしてきたうんあなくなった うん、もうビールがなくなったんで代わりのコーラちゃんを、はあ、うもうなくなっちゃうなでも残り一玉分ぐらい。 うーん、ああお腹いっぱい。コーラがあったまだ、はあ。ごちそうさまでした。いやー今食べ終わったけど口が辛いな。でもめちゃめちゃ味美味しかった。 うまいからね定期的に食いたくなるのよだから今日どうしても食べたくて買ったんだけど大満足プルダックって基本的にはどのメニューも辛いやつなんだけど、まあ、辛いものが苦手な人ってこれなかなかね食えないと思うんだ今日のはあのカルボのやつなんだけどあと他にもねチーズとかもあったりするんで、まあ、ちょっとねそういうので試してみて食べてみるのもいいと思います、まあ、辛くてねダメだったら生卵とか入れるとすごい辛さも和らぐんで